この動画に興味をお持ちいいただきありがとうございます 5G に関心があるということはきっと将来を見据えた投資を考えていらっしゃる方もしくはこれからの世界の変革を先読みされている方だと思います世の中で 5G に関連する投資信託や個別株 ETF などいろんな商品がありますがどこに投資するべきかどんな考えのもとで投資先を決めるべきか迷ってしまいますよね 慌てて大事なお金をつぎ込む前に一旦お茶でも飲みながら 5G 産業について俯瞰した目線で投資の流れを確認してみてはいかがでしょうかまず 5G とはフィフスジェネレーションの訳で日本語で表すならば第5世代移動通信システムという意味になります第5世代があれば当然それ以前のものもありますのでまず 移動通信システムの歴史をざっくり見てみたいと思います。第一世代、アナログ電話で通信機能のみの携帯電話を覚えているでしょうか。第二世代、今でいうガラケーですね。ここでやっとショートメッセージが送れるようになり、通信もデジタル化されました。第三世代は初期のスマホですね。皆さん綺麗な写真を携帯で見れるようになった喜び。 感動しましまたよねそして現在の第4世代こちらもスマホですがスマホを経由して動画が見れたりゲームができたりさまざまなオンラインの活動ができるようになりましたそしてこれからの第5世代に至っては我々にどんな素敵な生活をもたらしてくれるのでしょうかシステムの歴史を表現するこの絵から 1G はキックボード 2G は自転車 3G は車 4G は飛行機 5G はロケットに例えられますが 5G はいまだかつてない高速で多種多様なものを搭載できる未来の象徴という意味でしょうかねそれでは 5G の特徴を詳しく見ていきたいと思いますよく言われるのは主にこの3点ですね1高速大容量英語では EMBB2 高信頼低遅延 urlcc 3多数同時接続 MMTC この3つの特徴が 5G が他の世代から特出して良くなっているポイントになります言葉だけでは伝わりにくいと思いますのでこの中で私が一番興味がある低遅延について詳しい事例をもってご説明したいと思います低遅延に関して ノキアラボにて写真のようなデモを行っております三つのアーム上に一つのプレートを乗せその中心にボールを置いていきます実験者がボールを意図的に弾けさせ位置をずらしたら上部のカメラがボールの位置を撮影してシステムに位置情報を飛ばしますシステムは送られた位置情報を基にコントロール指示をアームに送り返し ボールをいち早く元の中心の位置に戻しゴールとなる実験ですデータ転送遅延がどれぐらい実際の動作に影響を及ぼすかを知るためのデモになりますここではそれぞれ同じデモを 4G、5G の環境で進めた結果 5G は3秒で位修正ができましたが 4G は7秒時点でもまだバランスが取れず11秒時点でやっとボールが真ん中に戻りました もしこのような応用を自動車に用いたらどうなるのでしょうか実験によると 4G 環境で高速で走っている自動車にストップ指示を出したとしても自動車は 16m ーーも先に進んでしまうことがわかりますそれに対して 5G ではわずか 2cm 先で止まります高速道路での運転ではこの制動距離の差は人の生死の差に直結します だから自動運転には 5G が必要だと言われるわけですねこのように 5G のさまざまな特徴や機能を生かしてこれからはあんなことやこんなことができるとさまざまなイメージを描けるようになりました例えば家の中で通信ストレスなくビデオやドラマを見ることができますドラマの中でのストーリーも 視聴者の選択次第でいろんなパターンを楽しむことができるようになりますオンラインのゲームではリアルすぎる風景が見えるようになってくるんでしょうね RPG の中で通り過ぎたひまわり畑で葉っぱの上の朝露が見えた時鳥肌が立ちますよねコロナの影響も手伝って進んできたオンライン教育がさらに盛り上がることと思います1対1だけではなく全員が接続してディスカッションしたり 話しし合いをしたりりすすするる教育環境はは家でもででもきるようになります他になま他オンンライン診察ですね医者とは対面ではなくオンライン上で病状を説明したり医者のコメントを聞いたり場合によってお医者さんの声をかわいいお姉さんの声に変えることもできますよしかも長時間長蛇の列に並ばなくてもいいし快適な診察体験ができますよねそれから自動運転ですね もはや車を会社に呼んだり家に帰らせたり子供をピックアップしたりと車はある意味羊のようですねこのように 5G がもたらす未来像に魅了され皆さんは今にも 5G の特急便に乗り込んで恩恵を受けたいと思っているはずです是非そうしましょうしかもその前にしっかり産業の成長を流れをつかみながらもっと効率よくロジカルにね そこで 5G の産業についてサプライチェーンの流れではまず基本部品からスタートします基礎部品の組み合わせでネットインフラを整備しその上応用商品例えばスマホを使ってさまざまなコンテンツを楽しんでいくことが簡単な 5G 産業の流れになりますサプライチェーンの中では基礎部品を上流ネットインフラを中流 応用商品を下流と考えるのが一般的で文字だけでは分かりづらいのですが基本部品では半導体ファイバー交換機器などがありネットインフラだったら電柱電波タワーファイバーのセットなどがあります応用商品では例えばスマホなどのデバイスになりますこのデバイスもこれからさらに多種多様になっていきますよね 最後のコンテンツの世界に至ってはもはやものではなく皆さんの想像力でいろんな製品サービスが出てくるのでここでは詳しく説明するのは割愛します実際コンテンツ側に行けば行くほどマーケットの大きさ多様性は増していきます 5G 投資を考える方は多分ここでザ・ 5G など投資信託の組み入れ株を見て どの株がサプライチェーンのどこに当てはまるかが分かるようになりますねそれぞれ 5G の波でも出番が違うのも分かると思いますよく取り上げられている特徴的な会社をここで並べてみましょう先ほども話したように 5G の波でそれぞれどれぐらいの期間でどのようなものが登場してくるのでしょうか過去の世代を見ながら一緒に予測してみましょう ファーウェイの統計では過去世代の導入から成熟産業に至るまで 3G は9年かかり 4G では5年 5G に至っては3年で産業のセットアップが完了します国によって時期は違いますが普通は2020年から3年以内で 5G 産業が成熟産業になりますとても早いですね 中国ではコロナが終わった途端、国から大量の資金を 5G に投入し国家プロジェクトを開始したのもこのスピード感に乗り遅れたくないからでしたねアメリカより早かったかもしれませんそれを考えると足元では堅調に部品メーカーをウォッチしインフラ会社も視野に入れつつ目新しいコンテンツを出している会社に リスク承知の投資もありかもしれませんねここで一点だけ強調したいポイントはプラットフォームとコンテンツの関係です LINE 以下がプラットフォームを形成する産業でその上がコンテンツです突然ですが 25×60 はいくつですか正解は1500です この常に正解を出す 25×60=1500 のイメージがプラットフォームで設計した通りアウトプットを出すのがプラットフォーム一連の産業の特徴ですしかしコンテンツは違います 25×60 はいろんなストーリーを生み出せるため各社の想像力次第です例えば25歳の女子が60歳の男性と結婚しました などなどなコンテンテツは無限大ですね最後 TikTok が紆余曲折の末マイクロソフトに売却する噂も出てきたりしていますがコンテンツ狙いのマイクロソフトの動きとも取めなくはないですね国対国のパワーゲームもありますがさまざまな環境のもと 5G を楽しんでいきましょうチャンスがあったら中国の 5G 投資の中身も見てみたいですね リクエストがあれば動画を作ってみますご清聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。